それでは今回は様々な方と動的計画法。まあ、二つの内容が含まれています。一つは C 言語の様々な方、ポイント型、配列型。これらは基本的で重要なところです。それから動的計画法の部分は経験者向けということで、こちらアドバンスの内容を扱っています。その他にいくつか付録の部分もありますので、これについてもまあ学んでいただきたいと思います。 その前に、まず、前回演習問題解説です。その C 言語のプログラムはいろ長くなるので、えー、最初の演習の対策だけプログラム全体を示します。で、このプログラムの冒頭部分に defineπ3.141592 とかあるんですけども、えー、これは、この π という名前が出てきたら、この 3.141592 とかいうに置き換える いう機能を意味しています。えー、この下での、数式の中で π を使いたいんですけども、ここに直接この長い数字を書くよりも、π という言葉で書きたいので、こういう定義を使っているということですね。それではプログラムの全体ですが、えー、まず include があります。それから今の defineπ があります。そして、このコンボルは計算をする関数ですけども、えー、それに対する入出力はこのメインであります。こちらから見ましょう。 メインの冒頭で、まず使う変数、実数型ダブルの変数として、r と h と v を宣言します。で、r に半径を入力します。それから h に高さを入力します。そして、コンボルを、r と h をパラメータとして呼び出して、結果を返してもらって v に入れます。で、最後に、このコンボルイムとトリメッセージと一緒に、この v の値を出力するで終わると。 でこのコンボルの中はですね、底面の半径 r と高さ h を受け取って、r×r×π、これは底面積ですね、×高さ ÷3 で円錐の体積になります。これをリターンで返す。このコンボルの返す 方, の方は実数型ダブルになっています。さて、えー、この先も様々な関数についてですけども、えー 基本的に今のようにメインはすべて同様のパターンなので、以降は関数本体だけ示すようにしています。それから、ループのものはループ版と再起版と一応両方をお見せするようにしています。まず、平方根の計算。平方根はマスライバルの中の FQRT を呼ぶばいいので、そのままですね。次は、8乗。8乗はですね、x × x る x 2から2乗ですね。 それを2回かけると4乗。それを2回かけると8乗。えー、この書き方はですね、ダブルというまあ変数宣言の中に一緒に初期設定で、この4つにも4つを設定されても値を入れているということです。最後にこの8乗を返す。次は i m a c にですけども、えー、整数で A と B を受け取って、A が大きければ A を返す。それ以外は下に抜けてきますので、その時は B を返す。 えー、I mean, についてもですね、A と B で A が小さければ A を返す。そうじゃなければ B を返す。さて、えー、3つの場合はどうかということですけども、まあ、いろんな方法がありますが、ここでは ABC を受け取って、BC のうちの大きいものと A との大きい方が3つの最大ですね。えーい、一番小さいものもまあ同じで、ABC のうち、えー、BC の小さいものと A との小さい方が最小と。 さて、それでは、うん、中央の値。ABC の中央の値はどうでしょうか。まあ、場合書きだすと大変なので、3つの最大と3つの最小を、これ、マックとミニに受け取ります。そして、3つの値は全部値が違うということになっていたので、A がミニよりも多く、マックよりも小さければ真ん中ですから A を返す。B がミニよりも多く、マックよりも小さければ、これは真ん中ですから B を返す。 どちらでもない場合は下に来て C を返す。まあ、こういうふうに作ってみました。次は解状の計算です。N を受け取って、N が0だったら0の解状は1。それ以外の場合はですね、N-1 の解状に N をかけたものが N の解状まあ最適な定義を使っています。これは再帰版でしたけども、ループ版でもできます。 変数 i を用意し、また、リザルトは1に直接っていきます。こういうふうに、変数宣言と一緒に直接って書くこともできますね。さて、i を1から始めて n 以下の間、えー、1個ずつ増やす。そして、リザルトに i をかける。この、星、え、イ、ー、コールというのはですね、例えば、x プラスイコールっていうのは、は x イコール、x 足す1。 同 じ, 意味同じように、えー、だから今の場合は、えー、ザールとかけるイコール間 だ, だからそれはザールとイコールザールトかける同じです で、えー、ここで、べ、え、き、ー、解状が出来上がったので、最後にリザルトを返せばいいと。うん、次は、うんうん、2の n 乗ですけれども、え、理解新版は、0乗だったらいいです。で、えー、0よりも大きい円であれば、え、2の n もあらず1乗に、2をかけたものは2の n 乗だ。で、ループ版は、まあ、今と同じ感じですけれども、i とリザルトは1にしておいて、 0、えー、から始めて n よりも小さいのだ、まあこれでも n 回実行しますね。リザルトを倍々にしていく。最後に返す。で、コンビネーションですね。コンビネーションは、最適定義では r が0か r が n のときは一を変わるえる、ー。そうじゃなければ、えー、n-1r のコンビネーションと n-1r-1 のコンビネーションを足したものを返すそれはリカーシブバージョンです。ループ版ンですね。 また、i は宣言して、リザルトは1にしておいて、i を1から始めて、r 以下の間、一つずつ増やしながら、リザルトに、リザルトかける n-r たす1、割る i、えー。これはですね、例えば、えーまあ、5c3 でしたらば、5×4×3 の、3×2×1。 ですから、えー、こっちから順番に。まず、1に3をかけて1で割る。次に4をかけて2で割る。次に5をかけて触る、えー。こうしておけば<咳>、必ず割り切れますから、切り捨て序談による問題が起きません。そこで、じゃあ、えー、1、2、3はいいですけこの 3, 4、5は、えー、これよりもどれだけ大きいかというと、5を三む3は2、全部2ずつ大きい。 ですから、掛け算する場合は、i に n-r を足したものになっている、えー、割る方は i ではる。これを次々と1から始めて r まで、まあ、1、2、3とやっていけば、まあ、できるわけです。で、最後にリザトを返す、えー。次は GCD ですけども、えー、これは前にもありましたけども、 X と Y で x と Y でが1つければ1つをそうじゃなくて、x が y よりも大きければ、x-y と y の GCD を計算すればいい。そうじゃなければ、今度は逆に y が大きいので、x と y-x の GCD を返せばいい。まあ、これが理解し場合いだね、えー。ループ版では、えー、x と y が一服ない間、x の方が大きければ、x から y を引く。これも x イコール x-y ですね。 えー、そうじゃなければ Y から X を引く。これをぐるぐる回るといつかは一服になりますから、一服になった時の X を返せばいい。